みなさん、こんにちは。アフタービートミュージックスクールギター科講師の滝澤でございます。今回もまた、滝澤の楽しい音楽の授業ということで、何か音楽の面白い話をさせていただこうかなと思うんですけれども、今回のテーマは、テンションコードってこんなに面白いんだぜということについて熱く語ってみようかなと思います。みなさんの中でこう、テンションコードって聞くと理論的なこととか理、理屈なことを思い浮かべる方結構多いと思うんですよ。でも、この動画ではそういうのを全てすっとばしていきますので、 理論的ななこととについいいて全く知らないよという方ででも大丈夫です。そもそもテンションコードという言葉について知らないよという方でも全然大丈夫。とにかく、テンションコードというのはなんかすごく面白いなっなということとか、テンションコードってよくわからないけれども、こんな感じというふうにイメージを持ってもらって、興味を持ってもらうことがこの動画の目的なので、理屈的な話とか理論的な話とかはもう一切出てきません。肩肘を張らずにリラックスして楽しんでいただければ、僕としてはうれしいなと思います。それでは、 えー、いきましょう。僕が今から3つコードを弾きますので、この3つのコードをむちゃくちゃ集中して聴いてほしいんですよ。むちゃくちゃ集中して聴いてください。できればイヤホンとかヘッドホンとかして、目をつむるぐらいの勢いで神経を集中させて聴いてほしいんです。それで、音を聴くだけで終わるだけじゃなくて、音を聴いて、その音からイメージを。 膨らまして欲していんですよねで。そのイメージが色でも音でも、あ 色, 音じゃ色でも音でも、景色でも人でも曲名でも、あと匂いとかでも何でもいいです。自分なりのイメージを聞いた音から膨らましてほしいんです。なので、何かしながらとかじゃなくて、ちょっと立ち止まって椅子に座って紅茶を飲みながら目をつむるぐらいの勢いで 100% 集中して音を聞いてみてください。今から僕が3つコードを弾いて、それを4周くらいゆっくりやってみます。いきます。 どうう。でしょう今、3つコードを弾いたんですけれども、もう1回3つコードを弾いてみます。でも、次に弾く3つのコードは、今弾いた3つのコードにプラスアルファのおまけをしたコードになります。もう1回この集中をして聞いてもらっていいですか。もう確実に差がありますので、そのイメージの違い、なんかこう、聴いた音の違い、色の違い、温度の違い、そういったものをちょっと比べてみてほしいんです。いきます。集中して聴いてみてください。 どうでしょう。最初に弾いた3つのコードは、実はプレーンなコードでございまして、おまけを全く入れてなかったんです。で、次に弾いた3つのコードは、そのプレーンなコードに対して味付けをしたコードという感じでございました。プレーンな方、前者の方は、どっちかというとストレートな感じ、直球な感じ、よどみがないというか。なんかスピードで言えばすごい速いというか。なんかこう 混じりっけのない。なんかまっすぐな響きがすると思うんですけど、どうでしょう？で、後半に引いた3つのコードに関しては、プラスアルファのおまけのおかげで、なんかこう深みがあるというか。なんか雰囲気が広がるというか、なんか大人な感じですよね。おしゃれな感じ。 なんかこの違いわかりますでしょうかこれがそのテンションというやつでございます。最初に弾いた3つのコードがプレイなコード。で、その後半に弾いた3つのコードがテンションコードというやつなんですよ。このテンションを入れると、まあ、こんな感じのイメージがつくんですが、これはいいとか悪いとかではなくて、そういうものという感じです。直球な雰囲気を出したいときは、できるだけプレイな感じで弾いていったほうがいいし、なんかおしゃれな感じでメローな雰囲気に行きたかったらテ、テンションを入れたほうがいいと。そんだけの差でございます。もうちょっと行ってみましょう。 C というコードがあります。C。ピアノで弾く場合は、ドとミとソの3ワ音を弾けば C コードになります。なので、弾いてみると、これが C。で、この C のコードに対して、このドリムファストラシドの C の音を付け加えてみましょう。そうすると、C メジャーセブンというコードになります。弾いてみると、 こんな感じ。プレーンな感じで弾けば、でプラスアルファをすれば、こんなな雰囲気になります。この音が一つ加わるだけでなんか方向性は一緒なんですけど、も、なんか速度が変わるというか、なんかちょっとこの匂いが変わる感じがしますの、ね、プレーンな方だと、でプラスアルファをすると、 僕はこの「死の音からなんかそういうはかない雰囲気を感じ取るんですけど、皆さんはどうでしょうかでそのイメージがもし感じ取れたならば、それを言葉に表せなくても全然大丈夫です。そもそも言葉に表すこと自体が野暮なので、自分の中でああ、こういう感じっていうふうなイメージをつかんだら、もうそれを忘れないでください。ではでは、ちょっとこの話を続けて、本来このドミソの C コードに対して、この「死の音っていうのはぶつかろうとなんですよ。どういうことかといいますと、 こののの音とシの音と同時に弾いたらこんな感じですごい不協和音に聞こえてしまうんですよ、ね、なんか全然これだけ聞いてもかっこよくない感じがしませんかなんか間違えてるみたいですよねところがどっこいこの不協和音に聞こえる2つの音をいろんな この音を加えてこうサポートをしてあげるとなんかすごいおしゃれに聞こえるんですよ。<音>この音だけだと不協和音。けれどもサポートを入れると<音>、まあ、そういう深みが出たと思いませんか同じような感じでコード陳情をしていくと<音>こんな感じです。なんか おしゃれですよね。けど、不協和音のところだけ抜粋して弾いていくとすると。<音楽>なんだこれはって感じですよね。それ間違えた人っぽくないですか。けれども、周りのサポートが入ると、どういうわけか。そういうまとまっておしゃれに聞こえてしまうと。で、これ、今プラスアルファをしていますけれども、そのプラスアルファを取っ払ってプレーンな状態で弾けば。 こんな感じの響きになります。ただちょっと直球になった感じですよね。そんな感じで、一見不協和音に聞こえる音使いであっても、なんかしてないけど、おしゃれに聞こえてしまうというのがこのテンションコードの面白さでございます。それで、この使い方がまた面白くて、不協和音に聞こえれば聞こえるほど、どういうわけかおしゃれに聞こえるんですよ。すごい不思議ですよね。不協和音に聞こえれば聞こえるほどおしゃれに聞こえる。例えば、この和音。 いいてどう思いますか。パッと聴いた感じなんかまあ普通に不協和うんですよね全然気持ちよくないですよねパッと日常でこの音いきなり耳元から聞こえてきたらびっくりすると思いませんか地震速報かみたいな感じでそういうのは人の注意を引きつけるよう な, なんかこう危険なサウンドだと感じ る, な感じると思うんですけどもどうでしょう普通のこれとかだったらなんかこうメロウな感じなんか落ち着く感じがしますけれどもこれは。 むちゃくちゃゃく不協和音に聞こえるかと思います。けれどもこの一見不協和音に聞こえる音も流れの中でうまく使うことができるとむちゃくちゃおしゃれになるんですよどんな感じで使うかというとえー、どうしようかなこうとかすごいおしゃれに聞こえませんか ビッ。が逆におしゃれですよね。これを全く外れずに、その不協和音とかも入れずに弾くと、こんな感じの響きになります。えーと、もう一回。こんな響き。でも、不協和音的なサウンドを入れて、テンションコードをすごいたくさん入れると。 こんな感じになるんでです。不思議ですよ、ね、なんかこうまた同じことを言うんですけど、なんか深みが出たというか、なんかそう奥行きが出た感じはしませんか。で、次にお話しさせていただきたいのが、そのテンションコードをいつ入れるかっていう話なんですよ。ああ、テンションコードってなんか面白いのはなんか分かってきたよ。なんかどういうものかも分かってきたよ。なんかオシャレな雰囲気がするんだね。奥行きが出るんだねと。それは分かったけれども、じゃあどうやって入れればいいのというふうに皆さん思うかと思うんですが、そういう疑問を持ったときに、その、 理論的なことに走ること自体は全く悪いことじゃないです。むしろそれは素晴らしいことなんですけれども、僕としてはとりあえず音を出すという路線をやってみてほしいんですよね。理屈を学ぶのはもう後からでもいいです。とりあえず何かしら適当な音を鳴らしてみるんですよで。それをかっこよければ、それがかっこよければ OK だし、かっこよくなかったら使わない。そんな感じです。例えば、C コードがありますよね。 でこのドミソだけでもいいんだけれどもなんかちょっと違う音を入れたいなと思ったとしますその時にじゃあ何の音を入れようかなと、えー、ここからどう探ればいいかっていうと適当です例えばラの音を入れてみようかなっていう感じででこれが気に入ればこれはこれで OK しの音でももちろん OK なんかドミソにレの音を付け出しても OK これはこれでなんか透明感があっていいですよね けれども、例えばちょっとこれ際どいなと思ったならばこの音は使わないこれはきれいな音だなと思ったらこれは採用そんな感じでこう手軽に気軽にいろんな音を付け加えていってほしいんですよね例えばなんか弾いてみようかな、うん なんかこんなのとか、なんかパッと聞いた感じですごいおしゃれに聞こえたかと思うんですけれども、どうでしょうかこれは別に僕はその理論的な知識を使って音選びをしているわけではなくて、本当に適当に弾いているんですよ。で、僕はその適当をも今まで何百回、何百回、と。何百回、何千回とやってきているので、適当といってもここの音を使うといい音がするというのは知っているだけの話です。もちろん、レースに考えればその、ね、9th がとか 6th がとかって理屈で説明することはできますが、 これらの音使いはもう理論的なことから発展させたわけじゃなくて適当に弾いてんかこういい響きを探しているような感じです。この音にしたらいいんじゃないのかなとか。でここで。 なんかこんな感じですごいこのねうまく弾けてる人っぽいかもしれないですけどもこんな適当なのを何百回も何百回も繰り返してきたからこういうのができるだけなんですよきっかけとしては本当と適当に音を弾いてってかっこいい音を覚えてたっていうだけの話ですまあさすがに僕の立ち位置上その理論的なことが分かりませんとかこれ何の音だろうねわかんないです何か適当な音ですとは言えないのでちゃんと考えればこれは 7th ですこれは 9th ですとかこれは メジャーサードですとか、これはフラットナインスですとかっていろいろ説明はできますけれども、そんなことは全く考えてないです。で、これは鍵盤の場合ですけれども、ギターの場合は全く同じ感じです。例えば Am というコード型をするじゃないですか、Am バラーンとオープンコードで鳴らしますよね、ボロロロン と,、えー、とこのやつ。で、この余っている小指を使って1弦の3フレットを押さえてこういう音にしてみてもいいし、2フレットを押さえて いい音にしてもいいし、えー、人差し指でこ派をする感じで 1, フレットを1弦の1フレットを押 さ, えて押さえてみても面白いし、という感じで何かしらこう敵の音を鳴らして、かっこよかったら採用、かっこよくなかったらその音は除外、もう弾かないようにする。そんな感じで、えー、テンションコードを楽しんでいただけるとうれしいなと思います。そんな感じでそのテンションコードを何たるか。 とまでではいいかないですけれども、テンションコードってなんとなくこんな感じでイメージをつかめていただけたかと思うんですけれども、どうでしょうかこんな感じでテンションコードをひたすら遊んだ後に理論を学んだりとかすると、その使える音と使えない音がすごういう実感レベルで、あっ、そういうことだったのねと納得することがたくさんあると思うので、僕としては理論的なことよりも、とりあえず音を出すことを楽しんでいただけるとすごくうれしいなと思います。<音楽>そんな感じでじゃあこの動画は終わりにしましょうか。次のときは。 次の動画は何をお話しするかは全く決めておりませんが、まだ何か面白い音楽の話をしてみようかなと思います。それではまた次回。さようなら。<笑>